こんにちは今回は「島ねり湖の剪定」第3弾です。剪定とといいうよりもほとんど伐採に近い内容です以前ナンバー35で「島ねり湖の剪定1」をご紹介したことがありますがその動画の8分あたりのところで幹の更新について説明している部分がありますので しばらくくご覧ください計画的に残しておいた未しょうやひこばえを利用して主観を新しいいものに切り替えるというお話です毎回剪定のたびになるべく小さくはしているのですが今回は特に小さくというご要望が強かったのでこの手段を用いました。 この下から生えている小さなトネリコ私が剪定を始めた当初は何も生えていませんでしたその後数年間この小さな未生のトネリコは大事にとってあります素人の方はこういう下から生えているものをとかく取ってしまいがちですけれどもこのシマトネリコの大きな本体がいよいよ手に負えなくなった時この小さなトネリコに切り替えて 本体を切除するという方法もあるのでそのためにとっておくのですこのように説明していた事態に今回なったわけですこの未生から育てておいた細い幹に切り替えます現在の太い幹はすべて伐採する予定です アラス君ちょっとうるさいよ静かにしてそれでは枝下ろししていきますが枝をストンと落としたい時には切りたい位置の下にまず刃を入れそれからその刃を入れたとこより 少し枝先寄りのところから切っていきますこのように切ると枝はストンと落ちます 枝をストンと落としたくないときは上からだけ葉を入れますこのように切ると皮がつながっているので一気に落ちることはありません状況に応じて枝の落とし方をコントロールしましょう このようにして枝下ろしがほぼ完了しましたすごいゴミの量ですよねところで余談ですが枝を摘むときは始末するときのことを考えて向きを統一しといた方が良いですこんな風に枝を引き出すときに枝の向きがあちこち向いていると取り出しにくいですよね ちょっとしたことですけれどもこういうのが作業の効率につながります はい小さくしました。これで完了です。という人もいるかもしれませんがちょっと待ってください。私の動画の中でナンバ、no. ー1 0 0剪定の基礎講座2の中の28分ぐらいのところで話をしている部分がありますけれども寸胴切りされたところから出た枝はろくなものにはなりません。寸胴切りをせずに 元の枝を残せるのならばその方がずっと良いのですけれどもそれでは木を小さくするという目的が達成できませんそれではどうしたら良いのでしょう自然な樹形にしておきたいそれでも小さくしたいというのであればもう下から切って作り直すしかないのです 中途半端に未練がましく幹を残さず下から切ってしまうことですこれを大切りと言います寸胴切りされたところから出た枝は太くなっていっても脆いですし格好の良い枝にはなりません不自然に出た枝は何年経っても不自然です 大きな切り口からは腐朽菌が侵入し木が腐って空洞化して大変危険になります枝分かれの形もおっぴろがって大変かっこ悪いですね下から大切りしたとしても枝の出方は同じですですがそこから出た枝を自然樹形に保てれば将来的には良い気になります 枝分かれの角度も自然な良い角度になります上の方で寸胴切りされた場合はパチンコ枝のような変な枝になりますですので台切りした方が良いと申し上げたのですがもちろんリスクはあります何も生えてこないかもしれませんですから今回の例のように あらかじめ予備を作っておいた方が安全なんです。 これから仕上げに入ります最後に残すこの幹を剪定していきますそして最後に元々あった本体の幹を台切りします不要意に切られてしまった枝からは不自然な枝が出ていますがこのぐらいはしょうがないですかね 自然な鋭角な角度に枝分かれが残るように意識しながら剪定していきます。 こんなところですかねこの枝が道路に張り出してきたらこちらの枝に切り替えるしかないですねさああとはこれらの幹を下から切断すれば終わりです 初雪かずらがすごいことになってますねはい切り終わりました太いのでチェーンソーを使って切ってしまいましたが切り口が荒れてしまったのでちょっと修正します切り口が荒れていると腐りやすいのでなるべく滑らかにします 専用の器具を使ったり本当はカンナをかけてやると良いです伐採と台切りは似たような作業ですがここが違うのだと思います死んでしまえと思って切るのが伐採で生きてくれよと願うのが台切りです切り口に融合剤を塗って完了ですこの後は玄関脇のもう一株を処理します 7本の幹のうち2本を台切りして5本は剪定します同じような作業なのでこの後は解説はいたしませんご視聴ありがとうございました 台切りしたところから若い芽が吹いて若い幹となりますそして来たるべき時が来たら古い幹を下から切って若い幹を生かしていけば更新ができます最後までご覧いただいた方ありがとうございました